全国1億2000万人のインパクトドライバーファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今回、インパクトドライバーを新しくしました。今まで使ってたのは、これです。マキタ 18V TD149D です。 まあこれが古くなって、まあ、具合が悪くなっちゃったっていうわけではないんですがちょっとインパクトドライバーを買わなければならない事情ができましてもう一台購入しましたはい新しいの来ました おお<笑>新しいインパクトドライバーは電池も 6.0AH18V 電池の容量が大きくなってますねモデルは TD172D ですかっこいいですよね 今まで使ってたやつはバッテリーは 3.0Ah 新しい方のインパクトには打撃の調整機構がついてますねそしてここに「楽楽」っていうボタンがあるんですがちょっといまいち使い方は分かりません<笑>後で取説読んでみます新しい方は この正点と逆点の切り替えボタンを中立にしてトリガーを引くとライトになりますこれ便利ですよねこのヘッドの大きさも随分違いますね小さくなってます狭いところの作業でも 便利に使えそうですね。今回なんでインパクトドライバーを新しくしたかというと今まで仕事で使ってたのが壊れちゃったんです。これが仕事で使っていたインパクトドライバーの充電器と電池です。この充電器とバッテリーに今まで家で使っていたピンクのこれですね。 このインパクトドライバーを組み合わせ、しまおうって魂胆です。ちなみに18ボルトのインパクトドライバーでしたら、14.4 ボルトのバッテリーが使えます。逆に 14.4 ボルト仕様のインパクトドライバーに18ボルトのバッテリーはつかないみたいですね。 まあ、いわゆる一つの357マグナムのリボルバーに38スペシャルの弾丸は使えますが、38スペシャルのリボルバーに357マグナムの弾丸が使えないと一緒ですね。てか、この白い箱、ピンクのインパクトドライバーの箱なんですが、古い充電器入れると蓋が閉まりませんでした。<笑>なので、仕事用にも 新しい充電器を使いましょうインパクトドライバーも本体のみで本体だけで販売はされてるんですが何でセットで買ったかっていうとバッテリーが欲しかったんですこの 6.0Ah のバッテリーは1つ1万6000円ぐらいしますからね互換バッテリーだったら安く買えるんですがちょっと 充電中に発火とかしちゃったら車ゃになんないですからねこれはマキタの 18V 仕様のランタンですそして同じく 18V 仕様のドリルドライバー。 他にも扇風機やラジオがあります。なので5台バッテリーが必要ってことになりますよね。はい、OK 牧場。今回は新しいインパクトドライバーを買いましたっていうただの自慢の動画でした。<笑>それでは、またねー。